背中が流した涙はコバルトブルーに染まってた隠れたのを探して欲しいからから違い続けた蓋をししまおうかしじまうボカっカで割って走った前ばかりを振り返すあなたと同じ色のシャツと連れのさないままでラララララ もう聞かないよ聞かないよ話ってポスター味のつむいた言葉返されるなら知らないよ知らないよ笑ってポスターきっと尽くした毎日を刻んで冷ましてがかれたコーデとなる朝焼けのコント 微熱に映り込む笑顔が流した涙はクレープジュースに変わってた話したのを忘れて欲しいからまやかしに焼かれたとくださってしたバレていた煮込んでまた終わりの胸を知って遊ぶあなたと違う黄色につく 最短で会えた走ったしっかマイナス温度の輝きでも肩を押し別れてやったから会いたくないな左目から流れる甘い感情ジュースボックスもう何も見えないよ見えないよ離れた枕幕に濃ったのり飲み込めるならいらないと言わないと